産業廃棄物業者でも廃棄に困る産業廃棄物ってあるよねそういうゴミは年一で廃車のトラックに詰め込んで輸送中の事故稼働して保険会社の金で片付けよーいそしてそれを受け取った産業廃棄物業者が半年くらい経った後に別の事故を起こすんだなどうにもならなくなったら高層ビルの建設現場の土台に突っ込めこのまま埋め立ててくれていいですよ目がソーラーの森戸ー 山の木を切り倒して太陽光パネル立てようとしてるアホ暗殺しても神奈川県警が森の神のたたりのせいにして捜査放棄しねえかな太陽光パネルの製造販売と処分でも受けてる中国の会社二十一世紀版の資本主義の商社感あるよね正義を味方につけた暴走列車森の木々をなぎ倒して大地を死に導くおい伸びたこれから毎日太陽光パネルの電力で肉を焼こうぜ環境が大事ならまず肉食を控えようぜ 人口増加のことなら平気平気そのうちキリスト教が地球の自転を認めた感覚で人間同士の共食いを奨励し出すからまずは高齢の信者向けの命で払わせる免罪符だなというかお前ランドクルーザーやろ駐車場代くらい払えよあの手の車に割り込まれたら盗まれろと唱えている私の町内会の偉いおじさんが実はランクル持ってて最近悪口が言いづらい多少は悪者を作らなきゃ動画にならねえんだよな 左上のさプリウスとかムリとかローラを人工受精させた結果の失敗作みたいなセダな何人工受精からの失敗策は草。そして酔っ払いが足をぶつけ、鳩が糞を引っ掛けるためだけに存在する謎の石のボール、自主機関機能持つとかルンバかよお前本当の強者はルンバなんか買わずに夫に掃除をやらせる。唐突なポリゴンショック編集ですまん、元動画がこうなってたねや。 中国お得意のゲテモノぜジで犬が食事する動画を YouTube で検索したら中国が犬を食事にしてる動画もヒットしてないたぜ仕事中にスマホするバス運転手仕事に行く最中もスマホする撮影手 お前らからスマホ取ったら何になるんだよ新型 iPhone がバカ高いことは事実だがスマホの使用頻度を考えれば最低限の端末投資もバカにならないぜ11か12の頃から iPhone の優位性なんか消えかけてたけど予算じゃなく物として許容できない高値を前にとうとう消滅した感ありますね値上げをきっかけにタバコをやめたという話を聞くが iPhone の値段を前にわかる気がする iPhone に改名しろテスラもそうなりそうだが 価だけを考えて高価格化が進んだせいでほぼ同機能なのに安い中国の新勢力に客を奪われる塩満載のトレーラーを競合他社の畑にダイブさせようと思ったらその道中で事故を起こしてしまったわけだなただですら地球の食料生産ピンチなのに農地を殺すようなことしないでください 規模で見れば人口増加とと食料供給がが大問題なのにに日本が少子化を嘆くことについいて一言欲しいぜ年金原資が欲しいだけだろどうせ子供が生まれてもうるさいとクレーム入れるだけだろ文句言うなら年金止めますけど次なる社会に文句があるなら退いたらいいんじゃないですかね高齢者削減を目論む安楽死合法化消えちゃいけない若者の応募殺到さどうせ長生きしても苦しいのが続くだけなのに無理に生き続けようとする理由もわからないな人生100年とか言うけど70過ぎのよぼよぼ老人 老人になった後の、末尾が伸びるだけだけからね定年後40年に耐えるための貯蓄が定年までの40年の楽しみも奪うその結果いる老後に楽しみも楽しむ体力もないみんなは何がしたいんだよなあ、よぼよぼ老人が若者の YouTube チャンネルを無限に再生し続ける仕組み作ったら最強じゃね多分それ中国がもうやってますよ 安請負で稼いできた金を使って年収10億で優秀なエンジニアを引き抜いてきてテスラ並みに優秀な EV を作ってもらってテスラより安くうろう b y d おっとクーペース UV とかいうただでかいだけで何もできないアホが来ましたねトップギアで紹介された BMW の X6 オンロード遅いオフロード走れないダバダバのダバだったからな私もスタイリングは唯一無二だと思うけど何がしたいのかって言われると 特に答えられる要素がないどうせファッションアイテムにしかならないんだしメーカーも待ち乗り程度に抑えて作ってベンツとしてのブランド代だけ取ろうとしてるんだろうかまあメルセデスならアウトバーンもきっちり走れるようまとめてきてるだろうけど万能のやっちゃいけないやつ感はある CRGRX8 末期のオデッセイウッアタ からの別アングルで草まあでも BMW の X7 なんか、中国でも売りたさごてごてでただでかいだけだし、要するに全員殴るスタイル。でもこうして事故車見てると、クーペスタイルの SUV はクールだと思う。同じくらいアホだと思うけど。